さあゴミさん服を服を脱ぐのよ。 Me da miedo ver, pero no puedo volver la cara. Una eternidad más tarde. No u é sé. No u é sé, me va a no ir a la comisión. Eso. Bien. Yo lo voy a hacer. r n o d o b l oro se ha ido a la casa? Agarry, y e s p e r o 私中学の修学旅行の時お風呂で、肉団子って言われたことがあるんです。むしろ、うらやましいよ。私なんかつるぺただからな。私な子はボーインなんだから。自信持ってりゃいいんだぞ。君子。 ¡Es un santo! o e y ¡Onimini-san! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo s pongo a bailar la pelúa! a e l que no baila que. ¡Coco, hay del Zoo! Eres tan hermosa como una rosa babosa. ¡Comisan, comisan! n q u a es eso? ¿Qué es e a o ¡Chocquiu! しかし待ってくれ彼女の目澄んでいるそう病蓮に一切の邪念なし古見さんの神々しい生肌が病蓮の邪念を振り払ったのだニートしかし普通に断られた<笑>